今回は、二応通でのステータスの振り方について、ステータスの説明をするのに、リクとウリンネの書を使います。これは、カジヤで、ゼニー1万で販売している、ステータスをゲーム開始時にリセットできる、便利アイテムです。じゃ、ポチッとリセット。ヤシロで能力開花。二応通の最重要ステータス。 心から上げていきます。記録体力を上げるほか忍術の術力も上がっています心6の時の記録は109512で1175つまり80上がったのです15になると1210になり12から15は3五上がりました最初は6ポイント上げて80。 次は3ポイントで35です。このペースだと、6ポイントで70、記録は1175プラス70で、1245になりそうですが、実際は1225にしかなりません。オ応2のステータスは、ステータスを上げるほど、1ポイントの上げ幅が小さくなります。ひとまず、ステータスを20まで上げていきます。次に、装備の重さ上限をアップできるゴ5を上げます。ステータスを、 位置上げるごとに上昇幅は小さくなっていきます。この動画で、ステータスリセットの時に装備していた鎧の重量は約25。上限の 70% を超えると、キャラクターの動きがもっさりとなり、敵の攻撃を避けることを中心とした立ち回りが難しくなります。ステータスが13になったところで、比率が 69% となり、緑の文字に変わります。ステータスを20まで上げると、鎧の重量は、 約2 7までなら、緑のままです。もし、防御が高い重い鎧を身につけるなら、ゴーの値も大事になってきます。次に、体を上げてみましょう。確かに、体力の上がり幅は大きいですが、影響を受けるステータスが少ないため、優先度はやや低めですが、あと1ミリで生き残ることもあり、馬鹿にはできません。優惑力回復速度という、ステータス画面では、効果がわかりにくいものです。 プレイ中もなかなか体感しづらいので、どうしても優先度が下がります。次に、武、防具の特殊効果発生条件に指定されており、装備の重さ上限や斬新での回復量などを上げてくれます。ステータスアップによる恩恵が大きく、優先度は高めなステータス。そして、技のステータスは、主に反映される武器が多く、遠距離武器は1と2。 どちらの威力もアップさせるほか、斬新での回復量も上げてくれる。やはり恩恵が大きいので、優先度は上がります。さて、忍に関しては、忍術や鎖釜を使うかで、重要度は変わります。もし忍術を使いこなしたいならば、最終的に30までは上げる価値があります。もっとも、侍の夢じクリアまでなら、20あれば十分かと思います。また、このステータスも、 遠距離武器1と2の威力をわずかながらアップします最後に手については陰陽術や薙刀釜を使うかで重要度は変わります忍術同様20もあれば十分30まで上げたら終了ですさてこのキャラクターは近接武器1が刀近接武器2が大立ちです よって、心と、部を40まで上げてみました。まだ、あやかしの夢路は、悲傷編をプレイしている状態です。20から40までのステータスで、攻撃力の上昇幅は79。このように、近接武器1と2を均等に上げる方法も、どちらか、片方を先に99まで上げてしまうのも、そこはプレイヤー次第ですね。 では、余ったアムリタで g を挙げて終わりにしたいと思います。始めたばかりは、どうステータスを振るのか分かりづらいと思います。この動画が、あなたのロードマップになれば幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。